方を笑わせななななさいいいいいいい手段はは何でも、OK、ででもすだだだだけどわ<笑><笑><笑><笑><笑>だけどうっっりりししししにしてててててタッチなしでえタッチえ弱いの、うん、腰ぐり嫌いなのん嫌回回やってみていいやややみみちょっとだけダメちょっとだけダメダメ私もしていいから1回だけ。<笑> どうしょかなどうしようかな何してもらわせたらいいあ大西さんがね、うん、すごくエデちゃんのこと褒めてたよなんでどうやってお芝居がうまく て, それ嘘て人のことを思いやっててであのエデちゃんと今ラジオやってるんですって言ったら「あすごく気が利く子だもんね」って、うん、優しくて周りのことを見てる子だからこれからもよろしくねって言われた。<音声><音声>笑った<笑> ってうそだけどで も, もこれから多分言ってくれると思うがあっ<笑><笑><笑><めて><笑><笑><笑> じゃないんだよここはこ仕事中だったね仕事中なんだよわーじゃないんだよ<笑>でも家みたいなテーマでしょこれ<笑>そうそう今みたいなことを言ってもらえるようにじゃ引き出すね私が現場であなんだ、うん、大丈夫大丈夫掘ってるってさあうわっうま私くすぐり NG なのくすぐり NG, 今 NG です<笑>